皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年9月2日。今月の部活動ですが、すごく苦労しました。自分のところの道具家事部は割と簡単なお題だったのですが、防具家事部のお手伝いが星さんのお題だったので、時間がかかりました。ツボ錬金以外は向いてない私は、ヘパイタスの炎が来るのをひたすらお祈りしていたのでした。 アトレロードフィーバーは昨日の続きで緑の常連金石の10倍バトルを無事に終わらせました次のお題の福引券7個も10倍バトルにした方が良さそうなやつなので明日に回しますそしていつものようにバッジバック銅を大量に開封していましたがついにモーモンの金バッジが集まった気がしました大丈夫ですね集まっていますねということはつまり念願のモモリオモオの虹バッジをついに手に入れたというわけです これで一応バッジコンプリートになったはずですが念のために確認しておきましょう。大丈夫ですね。集まっていますね。本当に長い道のりでした。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。